皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月20日、女神の木の成長が一つだけ残っていたのをこってり忘れてしまっていました。部活ですね。これでようやく女神の木もカンストです。庭レベルが120になれば、見た目パーツがさらに増えるのではないかと期待していたのですが、今回の追加はありませんでした。残念です。次回に期待しましょう。 以前、ロスターのお題にタロット魔人キョが来たときに、タロットメダルを持っていなくて慌てたことがありました。それ以来、いつまたタロット魔人キョのお題が来ても大丈夫なように、コツコツ貯めていたのですが、そうなると全然来ません。つまり、タロットメダルを16個も持っていても仕方ないので、少し在庫を減らしました。ちなみに、今現在のタロットパックの在庫はこれだけあります。いくらなんでも多すぎです。倉庫の圧迫にも程があります。 というわけけで、これれも減らさなければなばりません。ただ、タロットカードの合成って結構面倒くさいんですよね。ゲーム内でやると本当に時間がかかって大変なので、冒険者の超便利ツールでやると便利です。そして、実はまだ作成していないタロットモンスターがこんなにたくさんいます。図鑑埋めのためというより、ちゃんとした占い師になるためにもやらないとダメですね。でも、今日は時間がないのでやりません。明日以降やります。多分ね。